たたれがなる青空夢の願いを叶えちゃおるラなクルはっとワクワク回して出会いないならイフォーマイね夢イ痛いなら叶えちゃおうよンクルはっとワクワク回して出会いないなら o フォーマイブレイ 命の前にの毎日だぜね、みんな、みんな、みんな来るわ、だからもの。エリマにちゃんとりすぎて、のねちだいぶ広がる世界。あ、僕は思いやりね、さ、夢はも 繋いでるがる世界青いとのさまんなかつなげるよクリッキーマイリー